というわけで<笑>ゲストを変わりました。はい。えー、こちらは、えー、日本旅行の木原さんでございます。はい、木原美智子です。すみません、途中から変わりました。<笑>じゃあ軽く自己紹介を。はい。えっと中島の方からも紹介があったんですけど、主に星空関係を担当している木原です<笑>、はい。実はですね、成沢さんの後輩でもあります。はい、私の、えー、前職の、えー、同じ会社でね、同じ釜の飯を食った。 中 な, なんですけどね。まあ先に辞めましたけど<笑>。先に辞めました。<笑>先に辞めましたけど。そうなんです。実はまあ、あの、彼女そういう、えー、自分と同じ会社で、ええー、まあ育てられて、で、その後独立者っていう、同じ独立組というか、で、その後日本旅行に今ね、勤務して頑張ってると、うん、いうことですねなです。なんかどんな感じのことをやってらっしゃるんですか、今は。 メインはそうですね2つ星のソムリエの養成と、うんうん、もう1つは星空関係のプログラムでさっき中島からも紹介があった天文教室やったりとかあとは企業さんとか自治体さんからなんかここを利活用してこういったテーマで星のイベントしてくださいって言ったのをやったりとか、うんうんうんまあ、星空がつけば何でもやりますみたいな何でも屋さんででもさすね、うんうん、星空がつけば何でもやる何でも屋さんってすごくない<笑> でもやりますってかそんなにやってるのね。あ そ, そこなんか今ねちょっとこうやって話してて<笑>あ日本旅行の人なんだなっていうなんか実感が湧いてきた泣きそうじゃないですか<笑>いやいや そ, そ, そ, いん そ, そんなことないそんなことないいやあの 実, 実は ね, うねこうあの、はい、日本旅行に勤めるかどうかお声が か, かった時にちょっと悩んでねあの私にちょっとですねどうしたらいいですかねっていう、まあ、そんなねと 東, 都高山の東都高山デニーんでねちょっと悩み相談をしたっていうことがあって、はい まあ、その結果、こう、今頑張っているので、実際やってみてどうですか今、何年経ったんですかえっと、2年ですね。あまだ2年か。そう、2020年の1月1日で入ったので、まだ2年で。そうかそうかそうか。入った瞬間コロナだもんね。そうな。入った瞬間コロナですそうで、あの時、どうなるかと思ったよね。<笑>いや俺も独立したてだったから、そうですよね。スタート一緒だったじゃない。なのにさ。はいはい<笑> やっぱ去年一年なんだかんだ未来塾とかそういったコンテンツもできて、星野ソムリエ講座も順調に進み出したので。私のやるべきこととか課題とか見えてきて、今年度2020年度はもうちょっとブラッシュアップしていこうってやっと見えてきた感じですね。結構忙しそうですよね。いやいやおかげさまで、いろいろ成沢さんにもご協力いただきつつ。い<笑>やいやいや、なんかあの星野ソムリエ講座は今結構どこもやってないじゃないですか。はいうん、あ、そうですね。 視聴者さんのために、うんうん、星のソムリエについてちょっと軽く説明してもらっていいですか、はい、山, 田山形大学で始まったんですけど、うんうんうん、その星空をガイドする人を育てようっていう、はい、星空案内に資格認定制度っていうのがありまして、うんうん、で全国で北海道から沖縄までいろんなところで開催されていて。であの 私とさ日本旅行も私が入社して2020年の10月から日本旅 行, 旅行会社としては初めて講座を開催してで、まあ、資格なので規定の科目はあるんですけどそれにのっとりつつ資格の制度としてその実施団体のオリジナル出していいよっていうのがあるのでそこのプラスアルファでツーリズムとしておもてなしだったりとか添乗員みたいな要素を加えた それって何で日本旅行さんでその星のソムリエ講座をやろうと思ったんですか会社の目的としてはそうやってガイドできる人を増やしていって、うん、で市場が拡大するとやっぱ案内する人も必然的に増えていかなければいつまでたっても私と中島が現場に行ってやってるではいつまでたっても成長しないのでまずそういった人を育てましょうっていうのと。 ももう一つは私ののキャリアの目標でであるんですけど星で食べれる人を増やしたいなっていうのがあって、まあ、そのためには専門的な知識もいるしじゃあ旅行業界として成立するようなおもてなしだったりとか心構えも必要だしうそういった部分をちゃんと持ち合わせた人材を私たちの方で育成してでそれで育った人がフリーランスで星だけで 食べていけるようなかになったらいいなと思ってそこのじゃ基盤を作りたいなともともとは天文から来てる私自身はそういう人間なの で, そ, で、ねうん、そこに恩返しの意味も込めて、うん、大学時代はやり手の部長だった<笑>大学時代は望遠鏡を<笑>あのスノボのバックに詰めて原付乗って走り回ってました<笑><笑>原付乗ったの<笑><笑>原付乗ってるイメージないな 入社当時から、うん、こいつできるなって感じしたもんね。<笑>そんなこと、<笑>そんなことね。<笑>で、実際、その星のソムリエ講座、今はまだ募集しないんでしたっけ、今現在は。そうですね、今まで何さんさも受けてもらって、三回やったんですけど、うんはい、はい。今年はちょっと一回さまだやるかどうかは決めてないんですけど、もう七十人ぐらい。順案内人で卒業生出たので、その次のステップに進む育成にも力。 入れていきたいなと思っていて、うんうんうんうん、で、それが実地で試験をしなければいけないんですけど。もうここ2年、ね、コロナで全然できてなかったので、だから、そこにも力入れつつ、まあ、バランスを取りながら、まあ、講座の方は。運営していこうかなって考えてます、うん。あの、また募集することもあるでしょう。とそうです。その場合は、その旅クラブのメルマガル。そうか、その旅クラブのメルマガでね、はい。なんで、日本旅行だけでやってるわけではないので、うんうん、まあ、東京だった三鷹市さんとか。 そそれこそビクセンさんとか六本木さんとかもやってるし知ってる団体全国都道府県まあエリアで言えば一個ずつぐらいあるので近くの行きやすいとこで撮っていただけたらなって思いますうん、うん、なんかこれからこういうことやりたいなとか<笑>長期的なんですから<笑><笑>第2の木原を作るで<笑>、うん、第2の木原<笑>そうこれハードル高いんじゃないですかい それこそ10月以降は一回落ち着いたタイミングがあったじゃないですか。でバーって一気に案件が増えてもう週2ペースで出張行ってたら、うん、もうさすがにもう回せないなっていうああ<笑>そうなだからそれだったらいつまで経っても広まらないなって本当に思うので。ああ うん、嬉しいことに前の職場は天文業界の中にいたから、結局意見ってその界隈の人たちの意見だったんですけど。今の職場って全然天文を知らない人たちがセールスでやってきて、取ってきたものに対して行くと。すごい新鮮な意見を聞けるんですね、うんうん。そういった視線は確かに今までなかったなとか。そう、ないですねそ。そこは勉強になります。いや、それはね、すごくよくわかりますよ。うん、自分もユーチューブは初めてさ。うんうんうん こう普段触れ合わない人とか触れ合うしえあそういう考え方もあるんだみたいな需要に気づいたりとかねだからそうい う, こうど真ん中にいるからこそ分かんないことってやっぱ外に出るとたくさんあるよね、うんうん。ありますね。うんそれはね本当自分も同じ気持ちであのまあ今の仕事やってよかったなって思うところなんだよね。星星が好きだからこそ違う観点での星の見方を することができたっていう感じしますよね。うん、前の会社ですけどね。前の会社で。やっぱなんかすごいなと思って、なんだかんだで。うん。な、うんだかんだでって言ったらちょっとおかしい。失礼ですけどね。だって、ね、その、自分とキアルさんもそうですけど、うん、あの、岩城さんもそうでしょ、うんうん、で、北山くんもそうじゃん。うん、北山くんは、一番最初に辞めてった気しますけど、ね、独立したと思うけど。 だからそういうなんか人材を輩出してるビクセンっていう会社、やっぱすごいなと思いますよね、うん。なんかあそこでね、いろんなものを見て学んで、で、いろんなことを感じて今に至ってるわけですから、うん、なんかお互いそういうバックボーンがある中で、こうやって今も頑張ってるっていうのは、非常に先輩として嬉しいです。でその、その人形なんですか、それ。そう、これ見える<笑>。あ、もうちょっと左かなもうちょっと左。あ、そうそうそ う, そう、これなんですか、これ。あの、 空旅クラブっていうのを普段やってるんですけど、はい、それのマスコット人形で人形じゃないマスコットキャラクター の, <笑> 空, たの空たんって言います宇宙から来たあの迷子の男の子なんですけど彼には使命があってはは地球の人に宇宙とか星空好きになってもらったら故郷に帰れるそうなんです。 彼ってことは男の子ですか、ね。男の子です。あのゴビに必ずベガが付くあいつだよねそ。そうです。必ずベガ。<笑>よかったこれあの皆さん覚えて書いてください。<笑>それ結構可愛いよね。あ、そうなんですよ。そう、ソラそう、あのー、可愛いよね。ハドサンリオさん。うんうん。のデザイナーさんが。あ、うんうん、<笑>そうなんだ、ね。そうなんだ。あ、違う。<笑>あ、違うの？違った。す, すみません。 それなんか横にするとなんか高橋のイプシロンみたいなその口元がなんか<笑>ここここそのイプシロンになるとかそういうことではなくそういうことではない。<笑><笑>どっかで買えるんですかこれはあ。あ変えないんですけど、うん、あのゆるキャラグランプリ出ます。出, 出ましょうか<笑>ゆ。ゆるキャラグランプリ出るの？<笑>ちょっとじゃあ将来性のあるキャラクターってことで<笑><笑>最後ねあのしたっけねって言うんだけど、はい、北海道弁で、うん、いいし<笑>一緒にしたっけね一緒にしたっけねしてくれます？いいでしょう。うん一緒に後ろ中島さん後ろからしたっけね<笑>。<笑> えー、本日は日本旅行さんとの対談コラボでございました、えー、今日の動画はここまでになりますまた次の動画でお会いしましょう、えー、さようならバイバイしたっけねしたっけしたっけしたっけしたっけ